今日はちょっと外出する機会があったのでスタバの新作を飲んでみたいと思いますじゃじゃーんめっちゃ綺麗じゃない桜咲いたベリーフラペチーノでこの店舗のメニューのところでチョコソースチョコチップ追加するといいですよって書いてあったからそれをやったよねそれでこうやってチョコソースとチョコチップが中に入ってますやばいサクサクな感じのやつが上にのっかっててすっごい美いしそう こういう時期だからこそ桜のドリンク飲んでホッと一息ついてくださいみたいな書いてあったメッセージが、えーね、すごい優しいよ、ね、うに、ん、入学式できない人に対してそういうメッセージを込めつつこういう桜のドリンクですねあこれ桜に見立てたトッピングなんだって今このさホームページ見てるんだけど「桜バニラ風味のスポンジクラムとフリーズドライのストロベリーフリーズドライのストロベー そ う, うんなんかスポンジケーキがパサパサ入ってるみたいな感じなんかクッキーとかよりも咀嚼感はない感じなんか柔らかいスポンジケーキみたいなのがパラパラっと入ってる感じ、うん、確かにチョコと合う、うん、すごいで満開の桜を表現したフラペチーノなんだって、うん、ラズベリーの華やかな風味も入ってるラズベリーパンナコッタ、うん うん、うんうんうん、中にゼリーみたいなの入ってるタ、うん、ピオカみたいな感じいやなんかゼリーが入ってる、うん、こういうゼリーがでストローで飲むとチュブルーンって出てくる、うん、なんかブルーベリーみたいな、うん、それがラズベリーなのかなうんラズベリーパンナコッタあそういうことかこ れ,、うん、これかこの下のこのゼリーみたいなものか、うん、これ、うん そそう、それが入ってる全然見えないあでもよく見るとあるってこのかこんな辺に、うん、あ結構うまい私結構スタバの新作って苦手なのようまいから甘くてそう結構美味しいや、うんチョコチップとチョコソースも確かにいい味出してるから、うん、ちょっと苦味みたいなのしてくれてるまあでもこの一杯で多分結構足りるなって感じではあるけど、うん、甘すぎるって感じでもなかったそれはかった、うん、飲んでみるかな うん。結構いいよ 新作ととかってさ、うん、その店ごとに決められないあもう全部一緒で す, そうですでもああいう、うん、例えばチョコチップ入れると美味しいよーとかーそういうのは結構お店で考えて勝手にメニュー書いたりしてるからそその店員の人とかが試してみてあの店員の人って休み時間とかに無料でドリンク飲めたりするのそれもその勉強っていう意味で飲んでいいのね。そういうい時とかに あの無料だから結構みんないろいろチョコソースやってみたりチップとかそういう有料なカスタマイズしたりとかして結構自由にいろんな味試したりできるその中でこれおいしいっていうのあったら結構そういうメニューボードに書いてくれたりとかだから実際に自分試して美味しかったやつとか書いてくれたりするから、ね、アプロが決まったから個人だ 音楽聴くと街なんかで踊り出すモードに入っています。